もう時間やし、上がろっか。え、でもまだ仕事が。ええー、よ、ええー、よ。あとは俺がやっとくから。すみません。それじゃあ、お先に失礼します。はい、お疲れい。やったーラッキー同期誘って飲みに行こうかな。うん本当に帰っていいのかななんか申し訳ないな。